今日は猫にとっても多い病気膀胱炎について松山市の一色動物病院一色和幸先生に詳しく教えてもらいますもしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに警察と保健所愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。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 松山市清澄にある一色動物病院ログハウスの動物病院だよ今日は一色動物病院の一色和幸先生に伺います先生、猫ちゃんの疾患で多いものにまず挙げられるのが何かありますか膀胱炎 ですかね、やっぱ多いんですか多いですねえー、とまあ保険会社さんの調べですと、えー、今のところ一番トップに疾患としては入ってくるそうですので腎臓かどっちからかなとは思ってたんですけどはい腎臓疾患よりも膀胱炎が多いというふうに言われています今日はねお悩みの猫ちゃんと飼い主さんが今テレビの前で見てると思うんですよ ばっちりと教えてくださいはい、はい、わかりました一色先生、はい、目の前に用意していただいたこれは何でしょうかじゃあこれはですね<笑>今日ちょっとあの急遽作ってみまして<笑>先生、えー、手作り、はい、もうあの手作りフリップ芸人芸人じゃないか先生芸人というわけでもないですけども<笑>まあそれに近い形で、はい、イラストも先生が アイラストは僕 の, あの、まあ、僕画伯なんであ画伯はい白、はい、よいしょはいえっ、ー、とですね、まあ、猫の膀胱炎っていうのはあのどういうものかまあ区分ですね実はここにある猫下部尿路疾患、えー、FLUTD っていう、まあ、あのアルファベットの頭文字を取った名前が付いてるんですけれども、えー、とこちらの中の一つ が膀胱炎、下部っていうのは上部もあるんですか。上部はですね、やはり腎臓とか、尿管といったところですね。まあ膀胱から下が下部だと思ってもらったらいいですね。はい。内臓の位置的なものですか。そういうことですね。はい。二種類あるんですか。そうなんですよ。細菌性膀胱炎と特発性膀胱炎という二種類があって。それが頻尿、何回もおしっこ行ったりとか、血が。 赤いおしっこが出てたりすると、うう こ, とねはい、あのこれ、猫ちゃんもあの生理があるのかなって勘違いされてる飼い主さん、いると思うんですよ、あるんですか、えー、と猫ちゃんもです、ね、発情期に出血がある子はまれにいるみたいですけれども、ほとんどないので、はい、出血があった場合は、膀胱か、あるいは腎臓からの出血だというふうに考えていただいていいんじゃないかなと思いますね。生理じゃないでですので 病じゃあほ本当によく観察してないといけないですね、はいはい、お掃除する時に、はいまあ、そういうことですねトイレの掃除などの時はよく観察してもらいたいですしあと猫ちゃんの行動自体も頻尿っていうのがあさっきトイレに行ったのに5分もしてないのにまたトイレに入ってるっていうようなことがあれば、まあ、これはちょっとおかしいと思っていただいた方がいいですねうわ思い当たる飼い主さんいらっしゃると思いますよ。ねえ。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 細菌性の膀胱炎に関して、えー、ちょっと説明をさせていただきたいと思うんですけれども、えっとまあ、細菌性というぐらいですから最近バクテリアが原因になっているんですねそれと膀胱内に血跡があってそれが膀胱の粘膜を傷つけることで細菌感染を起こすと、まあ、こういったパターンのものとありますまあその細菌性の膀胱炎なんですけれども尿の匂いですね はい、あのいつもよりなんかおしっこの匂いが臭い、うん、そういったことも、えー、症状の1つになることがありますから飼い主さん は, やはり先ほども言ったようにトイレの掃除のとかの時になんかいつもと違う匂いしてるなといったことを気づかれたらちょっと、はい、気をつけた方がいいのかなと思いますね。そうういいった細菌感染とののはやはやり、えー、自分の免疫力が 下がってしまった状態の時も起こりやすいので、うんえー、年齢が高くなったシニアの猫ちゃんだったりとかあと猫エイズに感染して猫、うん、エイズウイルスに感染している、えー、猫ちゃんなどはやはりあの多く発症しやすい病気だというふうに言えますね。うん、で、まあ、治療としては、まあ、単純なものであればだいたい抗菌薬だとか止血剤などを使えば、まあ、1週間以内ぐらいで治ってしまうことが多い。 男の子の場合はちょっと要注意 で, ですね、うん、この石、まあ結晶がですね砂みたいな感じのものなんですけれどもずっと通って尿道を通ってこの先の方で詰まってしまっていることがあるんですねチンチンの先の方でそうですはいえーで、えー、っとここはですね尿道があの女の子に比べて細くてですねじ またカーブしているので詰まりやすいんですね。で詰まってしまうと当然ながらおしっこが出ないわけですか ら, ら, ら、うん、そうするとですね、えー、ともうここの膀胱がパンパンになって、はい、もうで腎臓の方からですねあのここがいっぱいになってもおしっこはたくさん作られてるわけですよね。どどどどんどんどんん、ね、と、はい、すると何が起こるかっていうと腎臓の方に、えー、おしっこを待ってくれと。 いうふううふに言うわけですすねね<笑>逆流みたいなそうです、ね、でも腎臓はやはり体の中の血液の、えー、ろ過をして汚れを出そうとしているわけですからあそれがとどまってしまいますと、うん、いわゆる尿毒症という状態にあれれれれ体の中に毒素がいっぱいになっちゃうんですか。はいはい、ですので治療が遅れるとあの尿毒症を起こして死亡することもありますから、えー、男の子の場合は特に。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 ほんの三十秒の手間で車も小さな命も守れますこれでよし国道五十六号沿い伊予郡正木町神楽動物病院は猫ワンを応援しています今日は松山市の一色動物病院一色和幸先生に猫の膀胱炎について伺っています男の子の場合は特に えー、おしっこが出てないなと感じたらあのすぐに病院に行ってもらったほうがいいですねその前の段階でん、うん、この子はそういう危険性がないのかどうかというのを調べておいたほうがいいそれはもう全然健康な時にですかそういうことですねはい、まあ、これは男の子も女の子もあのどちらもなんですけれども、はい、まずはですね尿のペ h ハ ですね、えー、酸性アルカリ性っていうのを調べます。石ができやすいのかどうかっていうところまで分かります。その石がないかどうかの確認もできますので、尿検査というのはもうあのー、生後半年とかそれぐらいでもいいので、早めにしといた方がいいです。 この子はちょっと気をつけた方がいいですよっていう場合はフードを選ぶということもあの必要なことになりますよね。で、えー、と市販一般的に売られているフードはいろいろ表示もあるんですけれどもドラッグストアとかスーパーとかコンビニなんかでも最近並んでますけどはい、はいはい、そうですね猫ちゃんの尿路結石に対応してますよなんて書いてますけれども株尿路なんとかって書いてま す,、ねはい、書いてますが。 あの基本的にはですねやはり動物病院で、えー、買ってもらうフードでないと、えー、きちんとした対応はできてないできてない、はい、ですので、えー、これは表示があの批判のもので書いてあるから大丈夫って思ってしまってそればっかりしてると、うん、やっぱり尿路結石を起こして詰まってきちゃったって猫ちゃんがたくさんいるのでそういうのはちょっとかわいそうなので、うん、やはりあのやるんだったら。 しっかり病院で、えー、ま指、あ、示されたフードを使ってもらった方がいいんではないかなと思います、ねうん、猫ちゃんってでも飽きっぽいんですよね、はい、で動物病院でね処方してもらったフードでも飽きて、はい 安いフードを食べさせたらガツガツガツって食べたりするんですが、例えば混ぜたりするのってどうなんですか？他のフードとは混ぜない方がいいと思います。うんうん、混ぜるとしたら、ああそういった尿路結石に対応している動物病院で出しているフードどうしよう混ぜたりとか、あるいはあ缶詰とかパウチタイプのものだったりとか、それも動物病院で売っ て, てるそういうこ、ね、ちゃんとしたやつを、はい、まだその表情がない猫にもあげちゃっていいんですか？はい、そうですね。えっ、ー、と。 まあ、これに関してはちょっと難しい部分もありましてえまあ尿ペ歯を下げる風土っていうのはまあその 種類にもよるんですけれどもナトリウムの量塩分量が多くなってたりするものも中にはありますから水を飲ませるために、ね、そういうことですね、うん、そういういものはずっと使い続けると腎障害を起こしてしまったりすることもあるのであの何でもないのにそればっかり食べさせていいっていうわけでもないんですねで最近はでもあのそういった腎障害も起こしにくいフードも増えてきてますから、まあ、あの健康診断でちょっと尿路結石を作りやすい疑いがあるよということでしたらもう早めに食べさせていて あげた方がいいんじゃないかなと思います。ご飯もその下部尿路疾患の原因ってことはあるんですか？もちろんあのご飯が原因というよりもその子の体質でによって、えー、その尿路下部尿路疾患が出てきてしまうかどうかがはい、はい、その体質によって変わるの で, で、ね、だから同じものを食べててもみんながその、えー、と病気になるとは限らないんですね。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 次はですね、えー、先ほどもありましたけれども、特発性膀胱炎。特発って、突発的にっていうことですか？そうではうないんですね。はい、ちょっとよろしいですかね。出た、はい。じゃーん。えー、っとですね、はい。特発性膀胱炎って言いますけれども、はい、特発性ってじゃあ何ですか？聞かれたら、まあ何ですかね。原因が特定できないな、うん、不明という意味なんですね。えー、だからなんでか分かんないけど起きてしまった膀胱炎。 まあ、これがでですす。ね、一番実は多いんです株に お, ろしんにおいて、えー、60% は特発性膀胱炎だというふうに言われてます。細菌感染でも何でもないけど分かんないけど、はい、膀胱炎になってるよそ う, そうですね一番多い要因っていうのがストレスなんですねあ ら, あららら、はい、猫ちゃんにもストレスがかかってるんですか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 家族ではいたりしますけれどももともとその、えー、トラとかライオンも一緒ですが あ, のあんまり他の動物草食動物のように群れを作ったりしない動物なんですね。ですので他に血縁関係がないのに一緒に暮らしてたりとかっていうのはやはり相当ストレスに感じてることが多いんですね。 やっぱり縄張りというのもありますしお家の中で自分よりもあいつの方が先にご飯を食べるんだとか、えー、<笑>そんなことを考えてるんですか あ,、はいはい、あいつの方ががんかトイレにあいつがトイレに入ったらその後使いたくないとかですね、えー、<笑>そういったことをやっぱりかなり知能は発達してるんですね。で す, ねはいうん、ですのでやっぱりあの多頭飼育特に、えー、新しく猫ちゃんが来た時。 っていうのはすごくストレスに感じてるみたいです。もともといた子は、あの、もうあまりストレスにはならないかもしれないんですけども、後から来た猫ちゃんに対しては。やっぱりなんだあいつはと。の俺の縄張りに入ってきやがってっていうふうなことが、よくあるみたいですね。それがストレスになっていると。で先住猫ちゃんが病気になるあ。そういうことですね。まあ、お互いですから、ねうんはい。新入りさんも、ね。はい、そうですね。はい。 まあ、そういうこともあります。それからですね。うんはい、あと運動不足。うん、これもですね。まあ、うん、お家の中ではやっぱりこう十分な運動ができてないことが多いんですよね。で、ダラダラしてて。 それが猫なんじゃないですか。いや、でもやっぱりその狩猟本能みたいなものもあります。捕食って言いますけれども、何かを捕まえて食べるっていう。あの行動が本能的にありますから。まあ、それでその猫じゃらしで遊んだりして、えー まあストレスを発散している部分もあるんですね。そういう本能を満たしてあげることが大事なんですね。ところがやっぱりそのお家ではあのずっと寝てるからそっとしておこうっていう感じで飼い主さん的にはまあその方が幸せなんじゃないかなと思って あ, あのそのままにしてしまってるんですけど、まあ無理やりっていうわけでもないでしょうけど遊ぶ気があるならちゃんと一日十分でも十五分でも遊んであげてえ運動させてあげた方がいいです。十分でいいんですね。十分でもいいです。もう本当五分でもいいです。 5分でいいですよ、はい、5分でもいいですでですすよ分その運動不足を解消してあげれば、まあとでもちょっと出てきますけども肥満っていうことも解消できるようになりますよねやっぱり肥満も実は尿路結石だったりそういったものを引き起こす原因になっているのであそこに関してもやっぱり運動不足っていうのはあの解消してあげないといけないのかなと思いますねあとはやっぱりトイレですねでトイレもあのきれいにしとかないと。 自分できれいに掃除できませんから猫ちゃんたちはああそうするとやっぱり汚いところではしたくないいっていうのがやっぱりあるんですね、うん、ですからあのまあトイレほっといても2日に1回でいいやなんて思ってるとそれが原因で膀胱炎を起こしたり。 ということにトイレを我慢しちゃうのでう、はい、なってしまうということもありますからちゃんと毎日きれいに掃除こまめに掃除してあげないとダメですね。はいうん、それからあと、まあ、環境の変化、まあ、引っ越しをしたりとかですね、まあ、あの同居猫ではなくても新しい人が同居の人が人間が増えたりとか あ, あるいは何か急に騒動しく騒音が。 出るようになったとか音はすごくね敏感なのでそういったこともあの環境の変化としてはストレスになってきますのでま あ, あの人間にとっては些細なことでも猫にとってはすごく大きな変化だったりしますので、はい、そういったところも気をつけてあげた方がいいかなと思います。通性排尿困難っていうのがあります。これはですねあのさっきき出てきた尿路血跡 で排尿困難になっているのではなくておしっこはちゃんと出てるんだけども、えー、おしっこしてるときに泣いてる、うんねはいるすごくなんか痛そうな感じ で,、うん、で何度も何度もトイレ行くけれどもその度ごとに痛そうに泣いてるといったパターンですねでこういったものだったりとかあとはあの不適切な場所への排尿水飲み場でやってますねうわ そういったところで、えー、とすると何か文句があるからこういったところにしてるんじゃないかなっていう風にして飼い主さんは思われてることもあるんですがあ実際はあのー 特発性膀胱炎になっていておしっこがしたいのになかなかできないしでもここだったら 来, ちゃ来てもいいかなみたいなので<笑>してることがありますのでちょっとつらいこともあるので気付いてあげましょう、えーはい、特発性膀胱炎っていうのはすごく、えー、再発性だったり慢性になることが多いんですねストレスの原因を減らしてやるってことは大事です ね, ですねまあストレスの原因を減らすというのは、うんまあ、もちろん大事なことですし あ,、はい、あと輸通性の あの場合はですね、うん、あの、えっと、痛みをやっぱり減らしてあげないといけないので、うん、あのおしっこをするとき、泣いているような時は、まあ早めにやっぱり病院に連れて行って、あの鎮痛剤とか、えー、そういったものを使ってあげた方が、これちょっと辛いので、うん、はい、ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるか、しっかり考えましょう。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 などには気をつけるとということですねやはりあの獣医さんに、えー、フードの相談はしてもらった方がいいんじゃないかなと思います特にですね、まあ、その特発性膀胱炎だったりとかあ細菌性膀胱炎の子っていうのはやっぱり尿路結石を起こす可能性も多いのでん、はい、あ, のあんまりですね結石の材料となるようなカルシウムとかマグネシウムを含む、えー、と例えばじゃこですねとか煮干しとか、うん、海苔とかですねそういったものは あまりおやつとしては適さないので。例えば、はい、猫用の鰹節とかっていうのはどうなんですか。はい、いや、あまり良くないですね。あそうなんです、はい。猫用の煮干しとかっていうのも。はい。はいまあ 結局煮干しなので<笑>、ね、よくないマグネシウムとかありますもんね、はい、もうそこはあんまり人間用も猫用も変わらないと思いますからああのこういう疑いのある猫ちゃんにはあまりあげないほうがいいと思います、うんはい、分かりました、はい、それからあと水を飲ませるように工夫するということですね、うんはいえー、これもやっぱりあの排尿をたくさんすることで細菌を追い出すこともできますし、えー、血石を予防することもできますので、えー、水はたくさん飲んでもらったほうがいいんですね人間と一緒 一緒ですね。そうです。これはま、うん、あの、ミネラルウォーターとか市販のやつとかあとはどうなんですか。すね、まああのー、悪くはないんですけれども、ただ。 ヨーロッパのほうのお水エビアンとかですねあっちのお水はですねあの硬質が含まれてる、ね、ミネラル分がたくさん入ってますね、はい、なので、えー、とそういうのは尿路結石を起こしやすい原因になったりするのでちょっと気をつけたほうがいいです日本の水なら別に構いません、うんうん、ただまあ水道水でも水道水も、はい、まあろ過したやつならない、はいはい、もう、ね、もう全然問題ないと思いますわかりましたはい、はい、あと流水しか飲まない子が結構いるんですよあの 蛇口をひねってちょろちょろ流してる、ねはいる あ,、はい、あれしか飲まない子がいるので、あのー、そういう場合はちょっと水道代のことは心配になるかもしれませんけれども、はい、あのずっともちょろちょろでいいので流しっぱなしにしてあげたりとか、うんはい、最近はあのそういうグッズもありまして流水にちゃんとできるような水飲みも出てたりしますので、はい、そういったものをあの買ってもらったんだと思いますので、はいはい、あとですね、えー、と大きい トイレを用意してください大きいトイレ大きいトイレといっても体の 1.5 倍ぐらいでいいでですあとよく上に屋根のついているカバーのついているつ、ね、砂が飛ばないように、うん、っていうことであのしているトイレがあるんですけど、うん、あれはね結構嫌がるんです。 る子が多いはいうん、なのであれも入らない要因になってしまうのでできればもうあの砂が飛んでもいいかあの飛ばない砂もありますので、うんはい、あの固まらない砂ですね布、はい、もありますのでそういったものにしてですね、えー、上には何も覆わないようなトイレにしてもらったらと思いますね。うん、多頭いの場合はやはやり1棟につき、えー、1個 トイレを用意してもらった方がいいと思いますし、はいまあ、その子の相性もありますけれどもそれをよく見てあと遊びですね、まあ、引いては飼い主さんとのコミュニケーションですねうん、うん、やっぱりあの飼い主さんと触れ合いたいスキンシップ取りたいと思っている猫ちゃんも多いんですねですけれどもあのそれができてなくてそれがストレスになっている子も いますので愛おしいです、ね、<笑>まあ口に出さないだけでやはりこうあの抱っこしてもらったりとかそういうのも実は欲している子も多いですからあの今一度あの観察しながらですねえそういったことも満たしてあげれればいいんじゃないかなと思います。体重管理やっっぱりその太っていると まあ、スパイラルなんですけども運動不足になりますか動かなくなりますしで動かなくなると膀胱の中で、えー、血液ができやすくなったりとかあるいは膀胱の中で細菌が繁殖する原因の一つにもなりますしあと動かないと肥満になって動かないと水も飲まなくなるので、うん、そうするとまたさらに膀胱炎を起こしやすくなる喉が乾かないそういうことですね。うんでまあ、あと、まあ、定期的なあ健康診断こういういのも 機会で受けてもらったらと思いますし、す、え、で、ー、にその膀胱、えー、炎を起こしていたりとか尿路結石があったりして、えー、投薬治療とか食事療法している子なんかはあのー、こまめに病院に相談してもらって、えー、継続するのかどうかっていうところまではいあのー、きちんと主治医と相談してもらった方がいいですね。ああこの間勧められてこのご飯あげてるけどずっと続けてあげててもいいのかなっていう相談もいいですね。ういうすねはい先生ありがとうございました。はいありがとうございました。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 ね、こワンそろそろお別れだよこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。